Aloha, l everyone. How I know Kateba is the i m a t home. ここを今何やってるかって言いますと家のバリューアップ大作戦の、まあ、メインアイテム2階にですね1部屋作っていますなんでこの2階に部屋を作ってここに解放された大きなガラス窓を入れるかっていうとじゃじゃーんそうなんです海が見えるんですちなみにあれがダイヤモンデンですね ワイキキはの裏側になりますこのビューをですねこういうふうに見ながら仕事ができるようにという奥のオフィス作りを今しています優にこれをつけたらまあ50万ドルぐらい価値上がるんじゃないかなって思ってるんですけどなんで今までここは昔まあええー このところはもう最初のオリジナルのところはもう庭だったんですね。で、前の、前のオーナーがどんどんまあここまでまず増築して、で、ここまた水のオーナーが増築して、増えてて、まあここから上がって、パティオにしてたんですね。なのでまあここに階段上ってきて椅子を置いて、まあこうやってくつろぐみたいなことができたんですけど、それじゃあもったいないでしょうってことで、 今回ですね、ここのところに穴掘って下から上がってくる階段をつける。で、完全な一部屋にしようかなと思ってます。これができたら、ずっと楽しい。でもちょっと安く仕上げようとしてるので、ちょっと時間もかかっちゃってますね。それでは、また出来上がったら報告します。 いよいよ始まりまりしたハワイの家価値倍増計画の本丸ですね2階に僕の書斎を作るというプロジェクトなんですけどもまず一番最初にやったのは何かというと1階の、えー、天井の部分の梁をですねの交換っていうのがこれ一番最初にやったことなんですねっていうのはもともと占いだったところに、えー、こう部屋を作るにあたって強度が足りないということで 既存の梁を残したまんま、両側の、えー、柱を二重にして、で、それで強度を出そうという計画だったんですけど、よく考えたら、あそこのリビングの真ん中にちょうど通ってる梁を、うーん、真ん中にこう、ちょうど部屋の真ん中にこう柱が2本あったので、これをこの機械にもうちょっと大きい梁に取り替えて、その、 柱を取り除くことができたらすごいいいよねと<笑>さらにやるならいつ今だよねっていうことになって急遽既存の針も取り替えて、えー、大きな針この針は、まあ、19インチ高さで幅は 3.5 インチもあるすごい大きいやつなんですけどグルーラムっていう修正剤を使ってですね、あのー、強度のある針を、えー、入れることになりました。 なので最初にやったことは、ですね追加の柱を載せる基礎の部分、フリングスっていうんですけど、これを2フィート2フィート、深さ2フィートのまあー穴を掘って、そこにーリーバーを入れて、金属を入れて、その中にコンクリートを流し込むと。えー 柱とを重さを耐えられるだけの強度を出すんですけどもこれをやった後に柱をダブルにして新しい針を持ってきて上を開けてで柱のこの梁をう上から乗せるという作業をやりました。 ハ、えー、柱が部屋の真ん中に残っちゃったしかもリビングの真ん中にあったのをこんな風にきれいにできちゃったんでオープンコンセプトっていうか広々とした感じになってとても良くなったと思いますだけど1、えー、つやった問題があって工事の人がですね、えー、誤ったサイズの針 をえー、オーダーダししたらしくて本当はあれ25フィートのスパンがあるんですけどあれぐらいの長さがあるところっていうのは 3.5 インチじゃなくて5インチぐらいの厚みの針を本来は入れるみだったそうです、えー、ちょっと細すぎたために何が起きたかっていうと、あのー、こう上を人が歩いた時に僕なんか感じないんですけどこうたまんじゃってグングワンとなっちゃうと たわみがきついと例えば一貫天井のドライウォールがひびが入ったりとかっていうことが起こりかねないので、えー、結局何やったかっていうとあの鉄の、まあ、長いこの L 字の鉄を買ってきてですねそれを補強としてフルーラムの針のところにボルトで止めたと。 いうことででしかも鉄をあらかじめこういうふうにワープさせといてたわませといて、えー、こっち側の下に動くうん動きに、えーまあ、うまく反発できるように作ったということでございますハワイよくあるあるなんですけどもうあんまり部分部分発注が多くてこうゼロから最後まで見通してあの工事やる コストが多くかかっちゃうんで、みんな部分発注するんですけど、まあ部分発注の弊害と言いますでしょうか。そういうのをまあ、えー、体験しましたね。